実はママがとっても真剣に私が帰ってくることに取り組んでいたからそして私自身も挑戦でもあったわすぐに生まれ変わった時一体どんな感じがするのかって思っていたのもあるし前の課題を終えて新しく人生をやり直すのに短期間だったからそれを自分なりに納得して私自身も生まれ変わる準備が必要だったんだけどそれをどれだけのか からその愛に応えるべく私も頑張ったの愛の証明ね私の場合はとにかくいろんな意味で挑戦だったわあるものもあるしないものもあるわ正確に「この時はこうで」って細かく記憶しているわけではなくてなんとなく感覚的に覚えてる感じだわデジャブとかそんな感じの感覚ね 一層来たことがある気がするとか、夢で見たような気がするとか、そんな感じよ。だから、お家とかは知ってる感覚はもちろんあって、こんなだった感じがするみたいな、そんな感じよ。けど、その場所にいるとすごく落ち着いたり、心が温かくなったり、不思議な感覚なのよ。 私のように生まれ変わりさんを迎えたい方がいらっしゃるならいつもその亡くなった子のことを思い続けて呼び続けるといいと思うわそうすればどこかでその子が気づいてママのところに走ってきてくれるわ多くの人は多分その子とつながっていなくて一人りよばりで待っているんだと思うの飼い主さんが待ってることを知らなくてだから普通に生まれ変わる時期を待って生まれ変わるサイクルになるんだと思うんです ちゃんんんとと思明しなななくてはならないんだと思うんです多くの飼い主さんは動物さんとつながっていると思っていらっしゃるかもしれないけれど私の見解では多くの人はあまり私たちの気持ちを分かっていないしそんなに通じ合っていないような気はしているんですとにかく独りよがりで勝手に私たちのことを理解したように思っていたり私がこんなに愛してるから分かってるでしょみたいに思われている飼い主さんがすごく多いんだと思うんですそれだと 思ってても私たちには気持ちち通じないんです私たちを想像で見ないできっちりと心でつながるようにしないことにはきっと私たちと分かり合えることはないのでもし生まれ変わりさんを待ってらっしゃるなら一方的で独りよがりでなくきっちりと心でつながってみてくださいね。